皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。11月12日、今日はひたすらメタル迷宮を周回していました。海賊の場合、特技の怒りり分回しが範囲攻撃なので、これを使うだけの簡単なお仕事です。特技なので、武器は関係ありません。つまり、武器を買わなくてもいいというのがとても強いです。ブーメランを使いたい人は、パワフルスローで大丈夫です。 メタル迷宮をひたすら周回した結果、仲間モンスターのレベル上げが終わりました。バージョン6で、訂正可能回数が1回増えましたが、速攻でレベル50プラス13になりました。モンスター牧場も活用しながらのメタル迷宮でのレベル上げだったので、ちょっとした脳トレになりました。海賊のレベルは107になりました。おそらく、あと30回くらいメタル迷宮をクリアすれば、レベル120になれそうです。